その日人類は思い出したやつらに支配されていた恐怖を鳥籠の中に囚われていた屈辱を<笑> 有金刚 これからシガンシナ区を出た3人は第104期の訓練兵となり教官に鍛えられる毎日を送っていたどうした第104期訓練兵団ここには役立たずしかいないのか立体機動装置を扱えないやつはおとりにも使えん他の連中も聞いておけ 今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの価値そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい次用意はいいかこの装置を使いこなせるようになれば。 巨人どもなんて敵じゃない俺は強くなる巨人を一匹残らず駆逐してやる疲れたもっと体力つけなきゃエレン立体軌道のコツはつかめたかいや対人格闘術なら ライナーに負けねえけどなお前だって兄に投げ飛ばされてただろなんならまた投げ飛ばしてあげるよ兄はいつもクールだな対人格闘術なんて点数にならねえんだどうだっていいさああじゃあそんなに点数が大事かよ当たり前だろ 憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだな、no? あおいや僕は何のための訓練だと思ってんだクースカ何<笑>だと2人とも落ち着きなよ<笑> 巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ俺は現実を見てるだけだお前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ<笑>エレンやめて<笑><笑> お, おいちゃん お前の死亡は調査兵団だったなああ俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐するその後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き卒業の日が近づいていった3年間の訓練を終えた第104期訓練兵は。 ついに卒業の日を迎えることとなった心臓を捧げよう<笑>本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つのせ壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団<笑>犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団<笑>そして王のもとで民を統制秩序を守る無論 憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみであるクリスタ・レンズサシャ・ブラウスコニー・スプリンガーマルコ・ボットジャン・キルシュタインエレン・イーガーアニ・レオンハートベルトルト・フーバーライナー・ブラウン主席ミカサ・アッカーマンやっとここまでたどり着いた今度は俺たちが。 巨人を食い尽くしてやるマルコこれで一緒に憲兵団に行けるな内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だまだお利口さんをやってんのか言えよ本音をおいじゃん お前おかしいとは思わねえのか巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ今さら何言ってんだこれが現実なんだよ俺のためにもこの具作は維持されるべきだこのクズ野郎4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ人類は巨人に勝てない勝てないと思うから諦めるのか 確かにここまで人類は敗北してきたそれは巨人に対して無知だったからだ負けはしたが得た情報は確実に次の希望につながるお前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか冗談だろ<笑>そんなに外に出たいなら一人で行けよ死に急ぎ野郎が俺は巨人を駆逐して 狭い壁の中から出る調査兵団に入ってな母さん<笑> なさい早くたちを連れて逃げて見くびってもらっちゃ困るぜ確実に2人だけ助けるか戦って全員助けるかけに出るか俺は マリアが突破された。 サ兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。う, うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。さあさあ、お前独房にぶち込まれたいのか。 大丈夫ですよ。あとで、皆さんで負けましょう。土地を奪還すればまた、牛も羊も増えますから。ウォールマリア、奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし俺もその肉食う私も食べるからとといてよさ、あ作業に戻ろろお前ら あれから5年経った人類はようやく尊厳を取り戻しつつある勝てる人類の反撃はこれからだ に穴が開いちまったんだこれ以上ここにとどまるのは無意味だいやまだもういっいるスンド目標壁景正面超大型デイマジかよこれはチャンスだ壁を壊せるのはあいつだけだあいつさえ仕こめるわ 巨人が消えたデお前が倒しちまったのか違う5年前と同じだあいつは突然現れて突然消えたすまん逃した何謝ってんだ俺たちなんて全く動けなかった何してる<笑>超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している直ちに本部に戻れ はっそれでは各班に分かれ巨人の相当を行ってもらう前衛部を中東兵団の迎撃班中衛を支援班が率いる訓練兵団後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つなお伝令によると先鋭班はすでに全滅したとのことだ 外門が突破され巨人が侵入してきている住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを支出せよ解散ははなんて今日なんだ明日から内地に行けたっつうのに赤マン お前は後衛部隊に入れ住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ待ってください私の腕では足手まといになりますおいミカサ人類滅亡の危機だぞ何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ悪かったでもエレン頼みがある一つだけどうか 死なないで死なないさこんなところで死んでられないんだ俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから<音楽>なあアルミこれはいい機会だと思わねえか調査兵団に入団する前によこの初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にして。 スピード昇格間違いなしだ、はああ間違いない<笑>言っとくけど今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね誰が巨人を多く枯れるか勝負だ数をちょろまかすなよ34班前進前衛の支援につけ よし行くぞ全英、うん、<笑>部隊はそう崩るじゃねえか決して楽観視していたわけじゃなかったが…これはあまりにも…<笑> 兄弟 何しよきも遠慮し で俺たちを無視する飛行士だ考えても無駄だ早い精鋭の私たちが追いつけないなんてこのままじゃん 命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえだったら石川地かあそこに群がる巨人をやるしかねえだろ本部ならガスを補給できる<笑>ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる アルミ、大丈夫なのエレンはどこ 今は感傷的になっている場合じゃない私は強いすごく強いので私なら一人でも。 あそこの巨人どもを蹴散らせるあなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだここで指をくわえたりしてればいいくわえてみてろま<笑>れで葉っぱかけたつもりでいやがるおい俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか<笑> <スロー><ロー>すげえなミカサどうやったらあんなに早く動けるんだいを。熱烈さんは冷静じゃないこのままじゃいつで この世界は残酷だそしてとても美しいいい人生だった 戦え戦えごめんなさいエル私はもう諦めない死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできないうわー 巨人を殺すなんて聞いたことがないそしてかすかに高揚したその光景は人類の怒りが体現されたように見えたから には興味を示さないあいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる あの巨人の謎を解明できればこの絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない同感だそんなことを例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどうどんな大砲よりも強力な武器になると思わない味方だと本気で言ってんのか さすがに力尽きたみてえだな。 嗯 <laughs>。 よかったエレンやミカソは…まさか俺たちには守秘義務が課せられた言えないもっとも隠し通せるような話じゃねえすぐに人類全体に知れ渡るだろうそれまでに人類があればなおいあいつ気がついたかエレンちゃんと体は動く 意識は正常なのアルミ…なんで俺たちは囲まれてるんだ何なんだみんなの目はまるで化け物を見ているようなイエーガ訓下手にごまかすは竜弾をぶち込む率直に問う貴様の正体は何だ人か家人か質問の意味が分かりません 白を切るカバケモノめ大勢の者が見たんだお前が巨人の体内から姿を現した瞬間をなそんな自分は人間ですそうか仕方ないことだ私は間違っていない誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから 悪く思うな なんだこりゃおいお前ら大丈夫かエレンこれは分からんだがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない俺はここを離れるどこにどうやってとりあえずどこでもいいもう一度巨人になってからな俺をかばったりしなければ。 お前らは命まで奪われないここからは単独で動こうと思うエレン私も行く私が遅れても構う必要はないただし私が従う必要もない待てよミカサ考えはもう一つある無茶を言うがアルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら。 俺はそれを信じてしたがエレンどうして僕にそんな決断を託すのお前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろうそれに頼りたいと思ったからだいつそんなことがいろいろあっただろう5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも 巨人に食われてたアルミ考えがあるなら私もそれを信じる僕が勝手に思い込んでただけだ自分は無力で走手まといだと必ず説得してみせる二人は極力。 抵抗の意志がないことを示してくれああ止めれ彼は人類の敵ではありません私たちには知り得た情報のすべてを解除する意志があります なないというなら証拠を出せ証拠は必要ありません我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです周囲の巨人が彼に群がっていく姿も巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しましたこの事実だけは動きません 迎撃態勢を取れ！奴らの巧妙な罠に惑わされるな！え<笑>れ<笑>、ミカサ。 持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません人類の栄光を願いこれから死にゆくせてもの間に彼の戦術価値を解けます予算か相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃビクシスしろ お前にはあの者 の, の見事な敬礼が見えんのかわしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう注文。これよりトロストク奪還作戦について説明する まずエレン・イェーガー訓練兵を紹介しよう彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である巨人と化した彼は全門付近にある霊の大岩を持ち上げ破壊された扉まで運び穴を塞ぐその間 彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である嘘だ人間兵器なんて嘘に決まってるここで湿ってるが俺は降りるぞ俺もな俺もな俺もだ俺も反逆者なも今この場で叩な わしが命ずる今この場から去る者の罪を免除する、うん、巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいいそしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟愛する者に味わわせたい者もここから去るがいいそれだけはダメだ家族だけは。 もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん我々はこれより奥の壁で死んではならんどうかここでここで死んでくれもうすぐ岩までの最短ルートだ今見える限りでは巨人はいない ここ行くぞ 比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけどきっとエレンには私たちを導く強い力があるエレン 作戦失敗だ分かってたよ秘密兵器なんか存在しないって。 お腹さえよければ死にはしないただほんのちょっと痛いだけだアルミ 関係ない戦え戦 え, 戦 え, 戦え<笑><笑><笑><笑> 超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた来たぞ調査兵団の主力部隊だエルヴィン団長巨人の棒を蹴散らしてください見ろリヴァイ兵士長だ 一人で一個ダン並みの戦力があるってよちうるせえなみんなの戦争のまなざしもあなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね調査兵団による壁外調査の主な目的は5年前に陥落したウォール・マリア奪還のための布石を打つことになる 廃墟と化した町や村に兵拠点を設置し壁を破壊された志願品区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること、うん、この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。 さすがは特別作戦班だな当然の仕事ですやめてよ団長にバカだと思われるでしょ<笑><笑>残念もうこの辺りに巨人はいないってさそれでいい今回の調査ではさらに先まで進むええー、そう あの子たちの死体を調べる暇もないのかいいいかいそもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはってエルヴィンあのクソメガネはほっとけああ志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある行こう我々に課せられた使命を果たすんだ頼むよエルヴィン 巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょうそれには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ今回こそ何度言えば分かる捕獲作戦に兵を削くだけの余力はない却下する巨人です兵源より近づいてきます勝尉警戒態勢エルヴィン行かせてもらうよ <咳>待てアンジ巨人のみんな今会いに行くよ分隊長一人では聞けすリバイおえチバカがあ危なかった あ, あ殺しちゃった貴重な被験体になったのに黙れクソメガネ部下を危険にさらすな 兵長ハンジ文太長あのあそこに何だ34回目の腕章壁外調査で死んだ兵士だね名前はイルゼ・ラングナこの兵士の手帳か見ろ最後に遭遇した巨人に関するメモがある 意味のある言葉を発した表情を変えた私に敬意を示すような姿勢をとったおそらく人類史上初めて私は巨人と意思を通わせた彼女を殺した巨人は姿性を持っていたってことこれはイルゼラングナーの戦火だ。 私の考案したこの装置をこれをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよなるほどよく考えたなでしょあそうでしょうじゃあいいよね巨人の捕獲作戦を許可してくれるよねそうだな構わない作戦の許可を出そう 巨人の捕獲に成功したんだみたいもん 隊長、浮かすすぎですおーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとねそうだな昔々あるところに人間を食う一族がいた巨人のことじゃないよ人間の一族だまた始まったよ軍隊長の命名式 彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し旅人を殺しては金品を奪いその肉を食っていたんだ。というわけでその一族を率きいた男の名前をあの子たちに授けようと思う4メートル級がソニー7メートル級がビーンだ 今に見てろよ最後に生き残るのは人類だお前らなんかきっと2倍平常があっ まだ何ヘッヘッション増援を集めてきましたテトラお前は下の兵士を解放し残りの全員で巨人を片付ける。 お前は十分に活躍したそしてこれからもだお前の残した意志が俺に力を与える約束しよう俺は必ず巨人を絶滅させる姉、えー、ちゃん彼はもう最後まで聞いたのかこいつは。 きっっと聞こえててましたよだって安心したように眠っているならいいリヴァイ退却だ巨人が町を目指して一斉に北上し始めた壁が破壊されたかもしれない 状況は先ほど伝えたとおりだ壁外調査は中止する勝因撤退早急にトロストクへ帰還せよ群がる巨人を排除しつつ外門を目指す了解リヴァイお前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれああ了解だ 自由の翼《おいガキどもこれはどういう状況だ!?》巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団後兵部の活躍によりウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。 今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ憲兵団か調査兵団かまず憲兵団の案を聞かせてくれはい我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後速やかに処分すべきと考えております彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実ですなのでせめて 我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない今すぐに殺すべきだやつは神の英知である壁をあざき侵入した外虫だニックシサイドの正式に次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ巨人の力だ。 ウォールマリアを奪還します。以上です。んもういいのかはい。彼の力を借りれば、ウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは、明確だと思われます。だが、今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。 彼は巨人の力を制御できていません人類の命運人材資金を託すべきか疑問がありますあなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか やる思っていること全部力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよこの腰抜けどもめいいから黙って全部俺に投資するわ構えろ これは持論だがしつけに一番効くのは痛みだと思う今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だしゃがんでいるからちょうど蹴りやすいしいこいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん こいつをいじめたやつらもよく考えたほうがいい本当にこいつを殺せるのか外ご提案がありますなんだエレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり危険は常に潜んでいますそこだエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ その上で壁外調査に出ますほうできるのかリヴァイ殺すことに関しては間違いなく問題はむしろその中間がないことにあるエレンが巨人の力を制御できるか人類にとって利がある存在かどうかその調査の結果で判断いただきたい <笑>結論は出たエレン・イェーガーは調査兵団に託す調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班通称リヴァイ班に加えられた調子に乗るなよ心平巨人だか何だか知らんがお前のようなガキに兵長がつきっきりになるのか<笑> オールオ変な喋り方してるから舌を噛むんだよまさかリヴァイ兵長のマネしてるつもりじゃないよねこれからよろしくなエレンしかし未だに信じられないな巨人になれるなんてリヴァイ班の4人兵長が選んだ調査兵団切手の精鋭俺が暴走したらこの人達に殺されることになる いやーリヴァイ班の皆さん調子はどう私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ次の実験にはエレンも協力してくれるよねすみません俺の一存では何も決められないんですところであの巨人の実験とはどういうものですか<笑>やっぱり 聞きたそうな顔してると思った聞かせてあげないとね今回捕まえたあの子たちは大変です半時分文大将被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されましたなんだってねえよそんなことはそれより被験隊の巨人が死んだけ そっちで何か聞いてないか見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど結局誰の装置にも使用した形跡はなかったってエレンお前らここにいるってことは調査兵になったのかじゃあ 憲兵団に行ったのはジャンとアニとマルコかアニは憲兵団だマルコはマルコは死んだジャンまさかお前まで今何て言ったマルコが死んだって言ったのか誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜどんな最後だったかもわかんねえよエレン お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいなつまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねとああそうだ俺たちと人類の命がこれにかかってるこのために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうななエレン俺たちはお前に見返りを求めて きっちり寝伏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。あ、はあ。 前進するお前たちの成果を見せてくれ開門第57回壁外調査を開始する進めろあいつだ 俺の動機は巨人に勝てますかね、はあ壁外調査ってのはないかに巨人と戦わないかにかかってんだよしっかりしろよエレンこれから俺たちは団長公安の小距離作的陣形を取る分かってると思うが先方の兵が作的伝達を行い陣形全体で巨人との接近を避けて進むただし行動が予想できない機構手に対しては戦闘が必要だ 今は隊列を乱すなよ長距離作戦進化展開ジゃーナーアルミ巨人と出くわしてもちびんなようん どうしよう僕も死ぬ殺される かとにかく馬に乗れ奴<笑>は機構士か違うあいつは巨人の体をまとった人間だメ型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だった 撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した兵長ここ森ですよこんな場所じゃ巨人の接近に気づけません分かりきったことをピーピーわめくなもうそんなことできるわけねえだろう<笑>お前ら剣を抜けそれが姿を現すとしたら一瞬だ このまま馬でかける。<笑>遅い、さっさと決めろ。 you それとは一旦別行動だ適切な距離であの巨人からエレンを隠せ今<笑>まさかあの巨人を生け捕りに<笑>どうだエレンあの巨人を捕らえたんだぞこれが調査兵団の力だなめてんじゃねえぞバーン メガの巨人の動きは止まったようだなまだ油断はできないしかしよくこのポイントまで誘導してくれた高烈の藩が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げたあれがなければ不可能だったそうかそうだ彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える中で小便漏らしてねえといいんだが あの長官ふざけた命令しやがって当初の兵隊拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと目的も何も分かりやしじゃんそれじゃあどうするのどうするってそりゃ命令に従う巨人を森に入れないお前もそうするべきだと思うんだろアルミ何やら分け知り顔だが えっとそもそも作戦の本当の目的が何であれ団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのかこんなやり方余計な死人を増やすだけだろうかいや団長は間違ってないよ非情かもしれないけど僕はそれでいいと思うジゃん僕は大して長くも生きてないけど確信してることがあるんだ 何かを変えることのできる人間がいるとすればその人はきっと大事なものを捨てることができる人だ化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら人間性をも捨て去ることができる人のことだ何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう全貌より巨人接近んくぞアニン てめびっくりしたじゃねえか<笑>エルヴィン。 うぞ方角は全方位から多数同時に<笑>なんだこいつら一斉に森の中においテメさっき何かしやがったな。 女型の巨人を死死せよ それ覚悟があったとということだまさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると俺の班のところへ戻る奴らそう遠くへ行ってなければいい、ね、<笑>待てリヴァイガスと刃を補充していく時間が惜しい十分足りると思うが、ね。 なぜだ命令だ従え了解だエルヴィンお前の判断を信じようエルヴィンどうしてリヴァイに補給させたの時間がないのに以前君が言っていた推論を思い出したからだ超大型巨人が消えた時中身は 立体軌道装置をあらかじめ装備していたから蒸気に紛れて素早く逃げられた今回と同じことが言えると思わないか目型の中身が我々と同じ装備をまとい兵士に紛れ込んでいた<あ><あ>リヴァイ兵長 <笑>《俺が選択を間違えた エレン行かないで追いかけないと追いかけてあの女を殺してエレンを待て落ち着け一旦離れろこの距離を保ったまま奴を追うぞうなじごとかじり取られていたようだがエレンは死んだのか生きてます目標には知性があるようですが。 その目的はエレンを連れ去ることです殺したいのなら潰すはず目標はわざわざ口に含んで逃げていますだといいな目的を一つに絞るぞまず女型を仕留めることは諦める皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だエレンが生きていることに全ての望みをかけ奴が森を抜ける前に救い出す 狙える疲弊してる き, きっと動けない殺せるよせ 生きてるもうやつには関わるな撤退する作戦の本質を見失うな自分の欲求を満たすことの方が大事なのかお前の大切な友人だろう<笑> から出てったと思ったら、もう帰ってきたのか。ったくこいつら何しに行ったんだよ。エ<笑>レ、耐えて。 娘が世話になってます娘に見つかる上に話してることが娘が手紙をよこしましてね父親としてはですなあいつもまだ若けえしエルビン団長今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか死んだ兵士に悔いはないとお考えですか 今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であったエルヴィンを含む責任者が王都に招集されると同時にエレンの引き渡しが決まった兄いや。 もうすっかり憲兵団だね。アルミどうしてストヘスクに兄エレンを逃がすことに協力してくれないかこのままじゃエレンは殺されるウォールシーナ内のキ門をくぐり抜けるには、どうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの。いい人。 その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから兄がこの話に乗ってくれなかったら兄は僕にとって悪い人になるねいいよ乗った行こうこの地下道は外扉の近くまで続いているんだ なんだ兄さっさと地下道の中へ来いよまさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよいいや私は行かないそっちは怖い地上を行かないなら協力しない何言ってんだてめえはふざけてんじゃねえまったく傷つくよアルミン 一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの兄なんでマルコの立体起動装置を持ってたの捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かったあの2体の巨人は 兄が殺したのさあねでも1ヶ月前にそう思っていたんなら何でその時に行動しなかったの今だって信じられないよきっと何か見間違いだって思いたくて兄お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだ あるからとにかくこっちに来いこの地下に入るだけで証明できることがあるんだこっちに来て証明しろそっちには行けない私は戦士になり損ねたもういいこれ以上聞いてられないもうもう一度ズタズタにそいでやる女型の巨人 私があんたのいい人でよかったねひとまずあんたは賭けに勝ったでも私が賭けたのはここからだからあ<笑><笑><笑><笑> 頼むって言ったはずだよ何も捨てることができない人には何も変えることはできないそうだ思い出せあいつが仲間を何人も殺したんだ駆逐してやるいや殺す仕方ない<笑>世界は残酷なんだから。 あいつ壁を乗り越える気か<笑><笑>行かせない だだワイヤーでネットを作れこれを縛って地下に運ぶ作戦成功とは言えねえないや我々調査兵団の首はつながったおそらく。 首の皮一枚でだといいがな今度は我々が進撃する番だ兄から情報は得られなかったものの調査兵団とエレンの王と召喚は凍結されたしかし人類が 自分たちが何にとらわれているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。